せいせ君の首元見てもらうと長くうでん卓がていますさあこの毛はですねオスのトドの特徴でライオンの髪形にも似ていることから英語ではステラシーライオン海のライオンとも呼ばれているんです 広場奥のののまままちゃんププルルにおおきましてりが始まります皆様この後はぜひとくださいたくさん見えてます本日はご来館いただき誠にありがとうございます。 ぎちゃう、えー、あいいオッケー いますはい。おのさんイング おな きょうはもう風が強くて、かなりハプニングが発生しておりますじゃあ本当に頼りになるのは、このお母さんです。<笑> 人でキロですのそうそうそうそういいよいいよ。 ごのののののお客様にいいいいいててパラダイ ス, のエスメニューーーをを案内いたしままますすすこここっっっっっちちちちちちちちあああげよううううでででゃゃゃんプールではごまちゃんんままんププルルはははがももももょょょょととととけるな皆くさかおっておって自分がちょっと下がってエサに。 もももゃんんです喧嘩いででててていいい、いまますすすす兄ががが、本当はとっても仲良ししししたははは今今日日弟ね仲仲良良な喧嘩と一緒にぜひ、はい是非ね、このイベント以外の時間もそのプール遊びに来てみてくださいね。